はいといととうことで今回はねあの前回飛行船にね、あの乗り移ったんですけど今回はねコンプレックスということでじゃあ行くでいいあっ、ah, やっぱまた捕まったんかお前 Welcome to the wall. ウォール壁あ、ah, そうだね有名だねえリゴリ、手に入 あ, あ, あ, あ, あれなあれちょっと待ってあれあ女の子いるじゃん。なやこれプレイデッド。あ。ああ。<笑>なるほどね。死にましたなんか生え飛んでね。はい。<タッ><タッ> えあ、やばい。あ。あー<笑>。いや、ちょっと待って。あのさ、<笑>あのー、さすがにさ、しん、あの、死んだだけでゴミにしてるのはちょっと違うと思うんだよな。タックルタックルいっちゃうおいバイバーイ。おのの。おのの。あなにこれ おーよしよしよしよしおし。なんかたまたま右にあったからよかったぜ。止まるわけがねえだろうが。あ、なにこれ。あ、あ、これあれやん。これあれやん。G モットやん、G モット。これ G モットやん、G モット。あ。すいません、でしたあアイテム。あ、これあれやん。あ、マリオカートか。 なるほどね。おい、して？おテレ、uh, サで逃げ切った、リいテリスらしき男本ーっと、なこれ、なんかのゲームのやつかなこれ、戦車行った方が早くない あ消しずみにされましたねあなにこれドラクエ<笑>おおよっしゃやったやったぜ<笑>これはなめてるだろ 何ができるんサンドウィッチって。<音声>おい、い何<音声>あ。<音声>ああ。これクソいてー。<音声>よっしゃじゃあトラック行くぜ<音声>。おれー。<音声>おう、なになになんか、グラセフみたいになったよ。<音声> やばいよ。あっていい展開して、あっていい展開。あ、あ、これあ。あのー。ちゃんと前見ながらやろうね。スラムおれおーおー、やばい、やばい、やばい、やばい。やばいよ。あ。Say, I'm really, 追いついてきたんかお前の車あれかベンツか おいちょっと待って、しょっぱなからワープスター出るくんのおかしいだろエアバックエアバックあちょっとさワープスター選んでみよういけるかもしれんおえーいあははは帰ってきた<笑>これさ全部選択したけど全部違かったくねまさかこれ 選, 選択しない方が正解あ Right, everyone back to work. お I will not forget about this. おーええ生きてるよおおいけたおいやったぜやったぜやったねあんなやばいウォールから逃げ出したから。 めっちゃエンディングかっこいいやんえーとじゃあこれ待つってこと、right. Let's go. あ あ, あ, あでもあれやなあの手のついてたあの手のついてたあれも取れてちょっとあれだねあの動けるあれだねあれになったねああ<笑> お前もそろそろいい加減にしろ よ, よ、ほんま。お前前回といいさ、なんだお前ほんま。まあ、もう選択するけどさ、しょうがねえから。んえ、ちょ now, ちょ待て待 て, 待て待て。ちょって待て。ちょ待て。あの、テレポーターでこんな移動範囲に広かったっけなこれあ、風を訴えるみたいな。 ああ。ああ、バスで撃たれた。あ<笑>あほいおお。ああ、なるほどね。<笑>てかさ、今のやつ腕取れたんですけど<笑>。レーザー系はあんま、あれだな、いい思い出ないからな。おーいあいけた。なんかさ、これ<笑>。 なんかこういう感じのやつさ、なんか前にもなかったなんか、刑務所脱獄するときのやつみたいに。穴掘り開始だ。あはああ、入っちゃったよ<音声>。えー、っと。これあれあれじゃないチャールで、これあれやん。 パえー、っと、あ、これどっちかに行けるみたいな感じか。まあでも俺はな、チャールズで。Yeah. Oh, Henry. おい、チャールズ。<笑> uh -huh. yeah. oh. あああん。Uh -huh. てかさ、それで、uh -huh. それで電話なんだ。ウ、yeah, ォ、uh, right uh, yeah, ールです あ、ウォ、yeah, uh, uh, you know. hey. ーカ、huh? ッおー。What? かっけ え, あ, 見えたああお前前回のおめえ挽回と行くかいいぜ。 おうあっ <laughs> あ、何これ<笑>下に行くとかあんのこれ<音声>ああ<音声>もう待て待てあの今のやつ見るとさ完全に自殺あの自殺のシャが落ちちゃうにしか見えねえよ左かな<音声>おい、hey. あばよ ウェーイやったぜえっ、ー、とじゃ あ,、うん、あれトパットの方行ってみますか ?Yes hello、うん、Henry?Where are y o、はい、u w h i n the complex c a l the wall?Yes、oh, of course so well I'll、uh, we'll、be right there.Oh,、oh, 結構気が利くな。Uh, どの辺にいるんだカフェテリアちょうど今その位置だな。あなるほどね。あのー、この監視の中にこのトポット の, あのメンバーがいるってことか。じゃあこれじゃねエンリー What? おいバカ野郎ドリルポット野郎お man, おし get to the airship.、Ah, to get それを使って<笑> あ, あ<笑>なこれスリングショットこれいっちゃうかこれ一択でしょおいあおい誰だどこ狙って撃った今 ここれれれいっっっっちゃうかか<笑>懐かとてややぱぱ懐しな助けてくれると思た嘘だ ろ, 嘘だろうわお前 裏切りやがったなお前、最悪だな、意外に。えちょっと待て、これ、これヘンリー君死ぬんじゃないえちょっと待て、これ最終回<笑>いきなり最終回なんだけど<笑>え。えちょっと待て、嘘だろうーわ。 何この映画みたいな感じ。